こんにちはこんにちは、り、う、の、ん、ですりのちゃん、お久しぶりですねお久しぶりです<笑>、はい、ちょっと今日はりのちゃんのいつも練習してる練習場にお邪魔して、うんはいはい、どうしてもちょっと教えていただきたいことがあってはい来ちゃいましたはい<笑><笑>練習場密着って形で、うんまあ、ちょっと練習しながら、はい、まあアイアンとドライバーでちょっと聞きたいことがあるんであ、うんうんうんはい、あのまあ、アイアンからいつも通り練習を、はい お願いします。わかりました。よろしくお願いします。三度から。はい、五十八度で。やってます。 いきなりちょっと気になったんですけど、はい、握り方あれじゃないですかそうなんですよ逆じゃないですか最近ちょっとあのー、やってる握りがあってクロスハンドでもういつ普段はこうじゃないですか、うん、それの逆で握るクロスハンドでしっかりコンタクトできるように練習ドリルしてます、うん、これをやる意味としてはまず この普通のグリップと違ってクロスハンドだと、まあ、左が下で右手が上じゃないですかそうすると手元が浮いちゃうと絶対にトップしたりうまく打てないんで確かに体ボディーターンでしっかりと打てるようになるっていうあの練習方法です。確かかにに、はい、僕ね普通に打つとととよく動画とかで見ると、はいやっぱ 浮くんですよ、そうですねなこの普通に持ってるとうまくこう合わせられるこ う, うちょっと多少手元が浮いててもうこうやって合わせられるじゃないですかクロスハンドだと難しいんです。手元が浮いたのがすぐ分かりやすいので確かにこれで練習ドリルするのおすすめです<笑>最近結構これやってますね<笑>はい まあ別にこれは飛ばすわけじゃないんで30ヤードぐらい打てればまあ難しければ最初は10ヤードとか20ヤードでいいんでもうとにかくもうボディーターンでしっかり打てるように手元が浮かないように練習振り幅って ハープショットぐらいまで限界、まあ、普通にあの打てる人はこのグリップでフルスイングこれぐらいしちゃう人はできるんですけどそこまでやらなくていいと思います、うん、アプローチぐらいで十分なんで、うんまあ、アプローチ完璧にもできたなと思ったら<笑> 9番アイアンとかでも普通にこう<笑>フルショットやってる人とかいるけど、まあ、そこまでは求めなくてもいいかなって。 アプローチ で, できたらいいかなって実際コースの普通の芝とかでもできればそれは本当にうまいのでダフったらすぐ分かるんでダフリトップが出ないようにこのままボディーターンっていう感じですね。 でこれをある程度やったら確認で普通にグリップ戻して1回そびりしてで今と同じような感覚で打てるようにそうするとさっきまでこれ難しかったこれ手をかんあのクロスハンドにしてるときしっかりボディーターンで打っててれば普通に戻しても手打ちにならないでボディーターンでアプローチできるようになるし。 これはもうアプローチだけじゃなくて、ショットにもつながってくるんで。まあ、最初五十八度ぐらいでやってって。まあ、ショットはできればでいいんですけど。まあ、最初は三十ヤードぐらいでっていうドリルです。結構シンプルですけど、すごい大切ですよね<笑>、はい。そうですね、なんか。そこで。 手元がこう浮かないのが身につけられるのはい、全ショットにこう影響あるん。そうですね。なんか結構今簡単にやってるように見えるけど。あいや、これ難しいっすすごく当たらない自信ありますもん。いや、私も一番最初の時なんか、<笑>もうこれ、シャンクしちゃいました。しかも、なんか、こあ、あた、体がうまくう、うん、当たるようになってないから。うん、無理して当てようとし。 なんかこう手も動いちゃったりとかして、結構これ慣れるまで大変。そ う, そ う, そう慣れるまで大変なんですよ。だから私はもういつもやってるんで慣れちゃったから、そうそうそうすごい自然に打ってる自然になんか普通にアプローチしてるように見えるけど、これは意外とこれ難しいんですよす、ね。クロスハンドでちょっと持ってもらって、うん、ちょっとアプローチができるかどうかはまず試してもらいたいですよね。そうですね。そ, それでこうてしいちょっとこう。 なんだ窮屈っていうかうあれと思う方は慣れるようにやっていただくと結構効果が、ね、そうですね効果得られますしっかりボディーターンで打てるようになると思うんでそう慣れたら交互にクロスハンドやって普通のグリップに戻して普通に打つああまた振っちゃったそうだ前回は片手片手打ちも大事 で, すでこうなんかこう 何アシストするやり方、はい、そうそうそうそうそうそうそ う, そう前回それでレッスン そ, うそう そ, れでそうでしたけどいや絶対りのちゃんは多分半年ぐらいに一回来たら新しいことやってもらうと思う<笑>そうですね<笑>どんどん高みを目指してそうそうそう、はい、いきなり見れちゃったはい<笑>えそういう情報ってどこから得てくるんですか コーチのレッスンでこれをこのドリルをやって、ね、みたいなそっかコーチはもうそうだねもうそれがもうプロだから専門だからいろいろしてるんだまあ基本的にその自分だけじゃなくて全てにおいて大事なことなんでこれは、うん、それ私だからこれをやれっていうか基本的なアマチュアの人って多分 手元を浮いちゃう人多いと思うので、うん、う誰にでも当てはまるかなっていう練習ドリルではあります、うん、これできるって言ってちょっとできてないとこれできたほうがいいよみたい な, 感じなですそうそうそうそ う, そう基本大事片手打ちもその一般的に全員全員受けするようなレッスンだしクロスハンドも、まあ、みんな万人受けする感じなんで、まあ、ぜひ皆さんにやってほしいおすすめのドリルです、はい、ありがとうございます、はい、いきなりいいえいえ。<笑>